はい、こんばんは。筑波大学の荒谷です。えっ、ー、と、プログラミングチャレンジの第4、第9種、えっ、ー、と、機械の圧ーツ2を始めます。じゃあ、これで、えっ、ー、と、機械に使えるオペレーターの実装について、まあ、簡単に説明します。あの、今回が、えっ、ー、と、1のえっ、ー、のデータ構造ですね。まあ、1が数学的にどういうふうに表示できるのか、いくつか、 の方法があるんですけど、この3つを見てください。プログラミングの中でよくあるのはこの数式ですね。ax プラス by プラス c。で、xy が点で、まあ、ああの、線が無限ですので、この xy が線に沿って変わっていく。で、ax と b、a と b が、a と b と c がパラメータですね。で、まあ、これはよく使われる。 もう一つをよく使うのは、なんか y イクル mx プラス c。この m がえっと角度で、で、x かける m プラス c が y のところになります。まあ、あの、角度が、例えば線の回転を計算したいときに、角度のパラメータが欲しいんですよね。えっと、上と比べると、線の角 度, 角度を分かるために a と b が必要なんですけど、ここは m だけがあるんですね。ただし、えっと、この えっ、ー、と、このデータ構造が、あのこの x が例えばあの、縦の線だと y だけが変わって x が変わらないで、この m があのどの値かですね。えっ、ー、と、このも、これは問題になりますので、あっとこれは完全になんかいつでも使われ使えるわけではないですね。 あとは、あの、まあ、どの線でも2つの点があると、二つ、その2つの点の間に線を1つしか引かないので、えっと、X0、えっと、P0 と P1 ですね。で、えっと、点のデータ構造が、えっと、できます。ただし、こうすると、えっと、いろいろな、えっと、線に関係する計算がやりにくくなるので、これはまだあまりデータ構造になる。 ただし、えっ、ー、と、課題の入力とか出力とかで、えっ、ー、と、こういうふうな形で線が出てきますので、えっ、ー、と、この二つの点から ABC の形に変換することが重要ですね。これはまあ、下の、えー、とコードです。このコードが、あと、二つの点から P1 と P2 がラインに、えっ、ー、と、返します。変え、返ります。で、このラインが、まあ、一番上の組織に、 えっと、ストラクトルのダブルの ABC ですね。じゃあ、これを見ましょう。まず、この、この線、えっと、この2つの点が、えっと、縦の線であるかどうかですね。それは、えっと、X が同じであるかどうかをテストします。もし、X が同じであれば、これは、ま、縦の線になりますので、えっと、A が 1.0 ですね。X は1。えっと、X は1。かける1ですね。 で、b が0。y がどの y でも、この線の部になります。で、c が、えっ、ー、と、まあ、この線の場所ですね。えっ、ー、と、マイナス p1 の x となります。<咳>ですので、これはなんか、x マイナス x が0になりますので、まあ、これは、あと、縦の線です。縦の線じゃなければ、a と b がこういうふうな計算になります。a がマイナスの p1y-p2y 割り、px,p1x-p2x。で、b が1になって、で、c が -a×、まあ、この a ですね。a×px-py。まあ、この関数の特徴が、この特徴は後で使うんですけど、b は1か0かですね。1か0か。これは後でなんかその線の角度の計算を少し早く見る。 で, で、えっ、ー、と、線が、まあ、2つの点で線が決まるけど、点が変わっても、その線が並列で同じところであれば同じです。だから、あと、もう1つの計算したいのは、なんか、えー、と4つの点が、A、えっ、ー、と、P1 と P2 と P3、P4。その4つの点に張ってる線が同じ線であるかどうかをテストしたい。ですのでこれ、これで、なんか、その R パラレルの関数と R 線。 ラインの1とラインの2が ABC が違っても、えー、と同じであるかもしれないですね。だから、えー、と L1 と L2 がもし、えー、と A, と B が A と B が同じであれば、ラインの1とラインの2がパラレルとなります。ですね。で、えー、と A と B と C が同じであれば、ラインの1とラインの2が、えー、と同じとなります。 <咳>あとは、えー、とその1000の交差点を知りたいんですね。線1は A1、XL、B1、C1。で、1002、えー、が A2、XL。で、この XL、YL、なんかこの交差点を見つけたいんですね。これはこの R インターセクトのク関スです。R インターセクトが入力が L1 と L2。A、B、C の形なですね。 と、えっと、この p が、えっと、ポインタで、この p が xl,yl が返します。で、まずは、えっと、行列、それ、並列の線が交差点がないので、えっと、この2つの線が並列であれば、フォルスを返しします。交差点がないということですね。で、えっと、パラレルではなければ交差点が存在するということなので、 じゃあ次は、この交差点の PX を計算します。PX が、あの、L2 の B×L1 の C、マイナス L1 の b る l 2の C。まあ、こういうの式で PX を計算します。で、PY については、えっ、ー、と、まあ、この線、あと、どちらかの線が立てるかどうかをテストしなきゃいけないですね。B が、えっ、ー、と、ゼロじゃなければ、 えっ、ー、と、py がこんな感じになります。で、p, b は0であれば、えっ、ー、と、py がこんな感じになります。ですね。まあ、つまり、b が立てるなら、a、えっと、1001が立てるなら、1002を使います。1002が立てるなら線、1001、え、を、ー、使います。で、これは p を計算して、えっ、ー、と、だから、この関数で、えっ、ー、と、2つの線が、 えっ、ー、と、交差点があるかどうかをテストして、で、それを判定してから、この交差点を計算します。では、あの、線が、まあ、えっと、これまでは線のことを見たんですけど、えっと、ピカの問題だと、線じゃなくて線分がよく出ますね。線分が、えっと、まあ、線なんですけど、P1 と P2 の間だけが存在する線の一部だけです。 で、あの、線分の一つが、えっと、ベクタルですね。ベクタルは線分なんですけど、えっと、方向がある線分。例えば、えっと、P1 から P2。それとも P2 から P1。ベクタルはどこで使うかというと、えっと、例えば、その、方向を表すときとか、作動を表すときとか、力を表すときですね。で、ベクタルが、えっと、考え方、なんか、線分の考え方は P1 から P2 の考え方なんですけど、 ベクタルの考え方は、まああのそうでもないときもあるんですけど、えっと、p ロがオリジンにあって、で、p1 が、えっと、そのベクタルを表す。ですね。だから、ベクタルが、えっと、一ポイントだけ、二つのポイントじゃなくて、一ポイントだけで、えっと、表現するデータ構造ことが多いですね。ベクタルの知りたいのは、ベクタルの方向、ダイレクションと、マグニチュード、長さですね。ダイレクションが、 えー、っと、そのマグニトゥール1のベクタルとして表現、あと表現ができますね。例えば、えー、っと、このベクタルを叶えてください。こちらから、あの、この、1、2から、2、2のベクタルを叶える。このベクタルの方向が、これですね。えー、っと、これは1、1ですので、えー、っと、 スクアルートフ2とスクアルートフ2。つまり、サイズが1。これは、あの、このベクタルの方向ベクタル。ですね。これと同じ。で、マグニチュードが、こうですね。えー、っと、あ、これは2に1だから、これは実はこっちですよね。だから、このベクタルの方向が、えー、っと、10で、で、このベクタルのマグニチュードが1となります。まあ、これで、なんか、ベクタルのマグニチュードと方向で、 いですよねじゃあ。ベクタルがまあ前といたと、みたいに、一つの点としてを表現ができます。ですね。ゼロからの点としてですね。で、えっとポイント A とポイント B の線分がベクタルに変わると、まあ BX-AX、Bx BY-A。つまり、ゼロから来ている部分だけです。で、スケーリングっていうのは、 えー、とベクタルのマグニチュード、ベクタルの長さを変更することですね。だから、ただ、えーと、Vx×s と Vy×s が、ベクタルのスケーリングとなります。で、Translate が、その Vx を、えー、とその x を、えー、と変わる。なんか、ポジションを変わることですね。これは、なんか、2、えー、つのベクタルの足し算だけでなります。で、これを、このベクタルを使うと、あの、 点 と,、えー、と線からの距離ですね。例えば、この A から B の線があって、で、えー、とこの A から B の線を、えー、とこの線 と,、えー、とこのポイントのこれの距離を計算したい。 それはどうやって計算するかですね。ステップは、この3つのステップです。まず、えっ、ー、と、AP のベクタルを考えて、AP が、えっ、ー、と、AB の線のプロジェクションの長さ U を計算したい。で、この AB がベクタルにして、この AB の長さが U に変更する。AB が U の長さに変更すると、 C という点が見つかる。C を見つけたら、P と C の距離を計算して、この P と C の距離が P と AB の線の距離となります。同じく P と AB の線分の距離も計算することができる。それは同じく U のプロジェクションの長さを計算して、でも、 あの距離を計算する前に、この u が0より小さい、それとも u が ab より大きいですね。u が ab の長さより大きければ、こんな感じみたいに p が、と b と p がその距離です。ただし、u が0と ab の長さの間であれば、p がこの辺りであるので、この場合だと c のポイントの場所を計算しなければな まあ、コードにするとこんな感じですね。えっ、ー、と、今見てるのは、えっ、ー、と、その線と点の、えー、と距離を計算する関数です。まず、その計算するために、そのドット積とノーム積の、えー、と計算をが必要です。これはまあドット積の計算と、これはノーム積の計算。では、えーと、これはディスタンスチューライン、ポイントからライト。 で、ポイント P があって、そのポイント P が、ポイント A とポイント C の距離を知りたい。で、この関数が、まあ、おまけで、ポイント C、えっと、AB の線の中で、P に最も近いポイントを計算します。で、C が A プラス u る a b の距離です。じゃまず AP を計算します。AP のベクトルは A から P のベクトルです。 で、ab が a から b のベクトルです。で、u がえっ、ー、と ,ap と ab の dot 積割り、えっ、ー、と、その、クロス積ですね。で、このクロ、えっ、ー、と、dot 積割り、クロス積で u を計算することができます。で、その a が u にスケーリングすると c を、c を分かります。ですので c は a, を、えっ、ー、と、まあ、AB と A, B を U にスケールして、で、そのベクタルを A をトランスレートすると、これは C となります。ですね。で、最後に P と C の距離を計算する。それは、えっ、ー、と、P と AB の距離となります。じゃあ、えっ、ー、と、線じゃなくて、線分とポイントの距離を測りたいとき。その場合だと、なんか、前の関数を使って少し変わるんですね。 これは distance to segment ですね。なんか p から線分の距離。p、まあ、インプットは同じですね。ポイント p とポイント a b とポイント c ですね。で、まずお、ね、最初は同じように ap をベクトル計算して ab もベクトル計算する。で、前と同じようは u がドット積 a b と、えっと、クロス積 a b を計算します。で、これは u ができます。で、まずは、前もお話ししたんですけど、 u がゼロより小さい。u がゼロよ り, u がゼロより小さければ、まあ、どの状態かというと、これは、えっ、ー、と、a と b の線分ですね。もし、p がここであれば、このクロス積とドット積の結果が u がここになりますですね。これは u だから u がゼロより小さければ、p がここになりますので、 p と線分の距離がここです。で、u がえっと、a, b より大きければ、まあ、例えば u がここになります。これは p がここにあるんですね。で、p がここになって u がここにあるから、c をここ計算しないといけないし、線との距離、えっと、線分との距離がここです。一方、例えば p がここであれば、u が、えっと、こんな感じです。 で、a を u にトランスレートすると、この c を見つかるので、ab 線分と p の距離が、p と c の距離となります。まあ、これは、ここで計算しますね。if u アン e ー0と if u 1より大きい。ということです。あとは、えっと、線分の間の角度を知りたいですね。この A と O と B があった場合、A と O と O と B のこの角度を計算した。ですね。まあ、これはっッですね。これはまあ、このアイディアです。あの、OA と OB の、えー、とドット積が、OA のサイズかける OB のサイズかける cosine of theta。 この θ のコサインです。で、こう考えると、えっ、ー、と、OA と OB をこっちに移動して、で、このコサインがアークコサインにすると、この θ がこんな感じで計算することができます。ですので、えっ、ー、と、その角度、まあ、レイディアですね、の角度、0から2かける π の間。それは、まあ、OA、V ですと、なんか OA のベクタルを計算して、 OB のベクトルを計算して、で、えっ、ー、と、角度がアークコサインの、えー、とドットセキの、ドット積の OAB 割、えっ、ー、と、スクエアルートのノーモセキ OA とノーモセキ OB だけです。まあ、そんなに難しく。これは い, いろいろなところで使います。最後に、えっ、ー、と、 えっとえっとえっと、線分については、その3つの点がある場合だと、例えばこのまた A と B と C があると、この C が A から B のベクタルの右にあるか、左にあるか、それとも共犬であるかを知りたいですね。これはまあそのクロス席で計算、えっと、することができます。 ですね、それは PQ と PR があって、なんかその PQPR の個数的が、えー、っと、なんていうかというと、なんか PQ、えっと、スペースだですね。う ちょっと白いところを作りたい。Okay. Okay. えっと PQ ですねのベクタルを見て、R はここにあって PR もあると。 クロス積がこの両方に対してペピンディクラのベクタルとなります。ですね。で、えー、っと、このサイズが r がここにあると、r がここにあった場合だと、あの、このクロスが逆になるので、このクロスのサイズのサインを見ると、r が右にあるか、左にある あともう一つなんですけど、r がこっちにあった場合だと、なんかその強制の場合ですと、これは一つがにならないので、このクロスがゼロとなります。ですので、このクロス積を計算すると、あの、なんかそのクロス、これはクロス積のサイズですね。ax×bx-ai×by。AY×BY これはクロス席のサイズになりますので、このサイズがポジティブであれば、あと、R が、えっと、P と Q の、えっと、時計回り。マイナスであれば、プラスであれば、時計の逆回りですね。つまり、ここ、えっと、P と Q と R が、こんな感じであれば、カウンタークロックワイズ、時計逆の回り。ですと、えっと、まあ、このクロスがゼロより大きくなる。 逆に、こんな感じであれば、このクロスが0より小さい。で、0であれば、3つの点が、えっと、虚点となります。ですね。こう、これで見るんですね。カウンタークロックワイズがクロス積御計算して、これが0より大きければカウンタークロックワイズ。0より小さければクロックワイズ。右回りと左。 では、えー、と次は、えー、と線と円、えー、と,、えー、と三角形についてを少し話したと思います。まあ、円については、えー、と円の、えー、と表現がポイント C とレイディアスワールですね。で、レイ円が、えー、と円の中は xy 点がある。その xy 点が x-a。 のの乗乗と x -B の二乗が、r、より小さいですね。まあ、この、a b、がえっと線のと こ, ろですこの計算だと、これは全て2乗、2乗、2乗なので、普通はなんか、その、えっと、これを i スクエアルと取るんですけど、a と b と x と y と r がインテージャーであれば、えっと、この計算だと、i スクエアルと取らずに済むであるので、えっと、なんか、 あと、その、丸め交差がないようにっていう感じですね。この関数ですね。インサイドサークル。ポイント IP とポイント IC。これは円の線と、これはポイントです。で、えっ、ー、と、DX が PX-CX と DY が PY-CY ですね。で、DX2 乗と DY2 乗と、あと、radius2 乗。これであれば、えっ、ー、と、そのポイントがサークルの中と外を判定できます。 では、なんかサークルがどんなかどんな時に、えっ、ー、と、競技プログラムが出るのか。この UVA の10989の問題を見てください。ここは、なんか、四つのサーク四つの円があります。ですね。それぞれの円のえっ、ー、と中心点が00と08と A8 と A0 です。 で、この4つの点が同時に触ってるの、このちょっと黒いところが、これの面積を計算してください。皆さん、これの面積、面積はどう、どうやって計算できるのですね。これは全部少しずつ、なんか、曲がってますので、そんなに簡単な、えっと、えなんていう、数式がないように見えるので、一つの解き方は、 えっと、このモンテカール法ですね。知ってるかと思うんですが、モンテカール法が、えっと、乱数の力を使って計算する方です。まあ、これは、今回だと、なんかこのモンテカール法でこの面積を計算するんですけど、モンテカール法は実際にいろいろな使います。まあ、モンテカール法でどうやってこの面積を計算できるのか。ですね。まず、えっと、N ポイントを、えっと、ランダムに ゼロからなんか同じ確率で、例えば00とか01とか02とか08とか 0.5 とか 0.17 とか、それたくさんそのポイントを本当にランダムに取る。で、えー、とそのランダムに取った円のポイントがどれぐらい P の中に入ってるか、どれぐらい4つの円の中に入ってるか、どれぐらい4つの円 の, の, の中に出てるか。 それは前の式で、前の関数で計算ができます。で、この P が割合。この割合が、えっ、ー、と、4つの円に入っているポイントと、1つの円でも外れるポイントの割合です。この割合が、えっ、ー、と、この割合からこの面積を計算できます。この面積は、えっ、ー、と、A の2乗ですね。これは、ま、このえっ、ー、と、この四えっ、ー、と、四角。 形の二乗 の, の, の面積ですね。この四角形の面積割り、えー、この割合ですね。これはここの面積となります。もちろんこれはモンテカーの方なのでランダムにポイント取るのであのこれはあと完全の面積じゃなくて面積の近似です。ただし n が大きければ大 き, 大きいほどこの近似はど ん, どんどんどんどんどん本物の値に近づく。 ですので、まあ、この近似なので、えっ、ー、と、競技プログラミングでちょっと使いづらいときもあるので、あ, ありますので、ありますが、えっ、ー、と、モキカの方が実際の、なんか世界で企業で使っているアオグリスムの中によく役に立つような技術なので、みんな覚えておくといいかもしれないですね。では、あのー、まあ、点とレイディアスがみんな知ってるけど、えっ、ー、と、円で競技プログラムで実際に使われているいくつかの特徴があるんですね。 ま、あ円が、えー、っと、レイディアスが、円のレイディアスがある。ですね。で、それだけじゃなくて、えー、っと、直径が2ある。ですね。そして、<咳>あの、円周が、えー、っと、2×π×r。まあ、それはみんな知ってると思うんですけど、π がどういうふうにプログラムの中に表示するのか。ですね。えー、っと、まあ、 あと、マッフのライブリーの中にコンスタントがあるときもあるんですけど、コンスタントがないときだと、π の、えっ、ー、と、値が、これで計算できます。2× かけるアークコサインの0。これは π となります。ですね。だから、なんかコンスタントなしで π の、なんか、どれぐらい大きくすればいいのかわからないときだと、なんかそのライブリーの 2× かけるアークコサインの0を使ってください。ということまあもちろん、あの、 えっ、ー、と、ライブリーの中でアッコサインもなんか丸め誤差が入ってるんですが、えっ、ー、と、まあ、この丸め誤差が、えっ、ー、と、競技プログラムの課題に影響が与えないはずです。で、えっ、ー、と、この、中心角度アルファからいくつかの、えっ、ー、と、まあ、あるアルファにしていくつかの特徴があるんですね。なんかこの、この中の面積がセクターといって、で、これは中心角度。 で、ここのはアークとなります。アークのサイズが円周に関係あるんですね。r ファ。まあ、アルファがゼロあと、ラディアンであれば、r×α で、アークのえっ、ー、とサイズです。アーク、まあ、アルファじゃなくて、えっ、ー、と、ラディアンじゃなくて、ディグリーの場合だと、r ファ割り三百六十かける二2一方、セクタルが、 アルファかける r の2乗割合。これはまあ こ, の こ, のこの部分の面積です。あ と,、えー、と、よく使うのはこのコード。つまりあと円の弦ですね。円の弦かというと、あの2つの点を取って、その点の間の、えー、と線分ですね。これはあの円のボーダーにある、えー、とその線分です。 もし、えっと、この、まあ、じゃあ、このコードでどうやって知るのか。データによっては、もえっと、この、まあ、えっと、エイのゲインの計算方法が変わります。例えば、エイのゲインには、えっと、ピーチとピニがありますですね。あと、この r もあります。で、このセンターもあります。で、このアルファもあります。ピーチとピニと c をしていると、アルファは、 前の角度の計算から、前に紹介した角度の計算の関数でわかる。で、この角度で、あの、この際、まあ、p1 と p2 のでサイズがわかる。でも、p1 と p2 が知らない。アルファと r だけ知ってる。ですね。これは、あと、p、この、このゲインのサイズを知りたいだと、あの、p1 と p2 の サイズが p、あとこの円 の, 円のサイズが 2×r×sin のアルファ割ですね。これで、この式で、この長さを計算することができます。で、えー、っと、この、じゃあ、これで、例えば、この線 L1 ですね。この L1。 ABC と、えっ、ー、と、をし、と、このサークル C と R を知うと、P1 と P2 を知りたい。これはこの式と前の式でできるので、あの、やり方を考えてみてください。はい、えっ、ー、と、説明します。じゃ L1 があった場合だと、 えっ、ー、と、まあ、このレイディアスとわかります。で、このセンターからこの L1 の距離で、こちらのサイズもわかる。ですね。ですので、レイディアスこのサイズが、えっ、ー、と、h に呼びましょう。この h とこのレイディアスの割合が、h 割レイディアスが、何のサイズかというと、これが、 えっと、アルファのサインオフアルファ割りですね。だから、えっと、この H を計算すると、あすみません、コサインですね。で、この H から、 あ と, あと、このコサインを分かるので、えー、とですので、アコス HR が 2α となります。で、それで α が分かる。で、α を分かる と,、えー、と、p1 と p2 を計算することができます。ですね、あとはなんか、アルファで、あとこのサインが分かるので、 このサインだとこのサイズもわかりますので、あとこのポイントからこのサイズで P1 と P2 を計算することもできます。ですね。で、または、あと最後に P1 と P2 と R が知ってるけど、α と C も知らない場合だと C を見つかることが可能です。これは次のページのコードを見てください。 じゃあ、p1 と p2 を、がしてます。で、あのー、この p1 と p2 が原因になる円のレディアスをしてます。じゃあ、C をどうやって見つかるのか。ですね。p1,p2 と r で C を見つけたい<咳>。まずはこの d2 を計算して、で、そしてこの d2 からこのデターミナ m i を計算します。r×r 割り、d2-0.25 ですね。 これはゼロより小さければ、えっ、ー、と、この円が、えっ、ー、と、存在しない。ですね。で、あと、だ、で、デッドがゼロより大きければ、h がデッドのスクワルルートですね。で、cx は p1x プラス p2x かけるゼレディングをかけるイチですね。で、これでなんかシ c1 とシエックスとシ c イを計算することができます。 じゃあ、えっと、次は、えっと、三角について、えっと、話しますので、もう一度、えっと、動画をポーズしましょう。じゃあ、次の動画で続きます。